みなさんこんにちはゆっこです今回は群馬県湊 町, 町にある温泉に向かっておりますその名もシャカのレース怪しげですね なんともスピリチュアルな匂いのするネーミングですけれども温泉の正式名称はざ沢温泉といって、えー、かなり歴史の古い温泉みたいです、えー、何でも世界に1か所しかないご神水なるものが湧いていて難病とかがんとかそういう不治の病をも治してしまうとにかく桁違いのパワーを持ったヤバい温泉ということで。 見込みでで、えー、広まってるみたいるたすで私もねいくつか持病を抱えてるので効果があればいいななんて思ってるんですけど結構その見た目の怪しさから引いちゃう人も多いみたい で, でなかなかこう観光ついでに寄るっていうよりは本当にめな場のようです遠方から来るお客さんが多いみたいですね。 なんだか山の一本道をずっと行った行き止まりにある<音声><音声>結構デカデカと看板あるがなぁ世界で一か所の。 深水世界でもここの一か所だけです意外と車入ってこないあ、あしかもダートじゃん 引用効果「クマ出没注意ライト点灯って書いてある、えーえんか本当に山だね 大きい車だとすれ違いも大変そうな道だね<音楽>ああもうところどころ砂利です<笑>ふにゃ これよりう お, ー い, おー い, いやーちょっとこれトラップがいろいろあるから気をつけないとめっちゃ太い木の枝とか落ちてるよ。 傾斜が、傾斜ゾーンだね。結構角度ついてるいやーでどうすんのこれもう到着ってなったけどもあー着いたっぽいここか 皆さんご参いただいて、あのご浸水ここ引いてきてあります。水温はだいたい二十二度ぐらい、温泉ですね、はい。で、あの風呂はこのご浸水を四十度ぐらいに緩和してかけ流しのご浸水のあの温泉です。い、う、ろ、ん、んな方が人それぞれですけど、はい、たくさんの方が健康を取り戻して、でご自分が良くなると、うん、あの皆さん。 ご紹介くださる今ネット時代ですのでああそで、ね、の体験談をご自分のやろするとそういった方の読んだ方がまたとにかくお飲みください、うん、お寿司ですからお風呂に入りながら、うん、飲みながら入りながらこの紙コップ持ち込んで 使ってふーっとあの力抜くとか、わあっと体が浮いてくれるような感じです。あと感じる方は、さからこの道三キロ私道なんですね。沢自体にずっと上がってくるんですけど、上からいい気が一気に流れてきますので、ここに着いたとたみんな 気, 気分がすってよくなるって方もたくさんいらっしゃいます。これ、もうずっと来た道が私道なんですね。 他なんです、ね、中もそうですけど、特にも息いがい充満してますので、あお時間になったらごゆっくり。ありがとうございます。でですからごゆっくりお入りくださいはい。 あ り, ありがとうございます。ここって宿泊もやってるんですか。はい、すあそうなんですね。はい、以前はお食事あの全部提供してたんですけど、今一泊、はい、なんです。お弁当とかお惣菜と か, とか冷凍食品をお持ちいただいて、はい、お泊りいただいてるんですね。あ、そういうことなんですね。はい、ここじゃ食堂だったってこと。<笑>食堂になって作りのカフェルデだったんです昔は。あ、そうなんですね。<笑> どうもありがとうございますはい、すみません ここはかなり急急カーブ＆急坂だね。わあ、ありがとうございました。 かでしょうか釈迦の冷戦まだ今日初めて1回入っただけなんで効果のほどは分かりませんが季節の人人もすすごいいいです何かしら病気とか体の不調を抱えている人は是非行ってみてはいかがでしょうか